トレッシングペーパーとストリングライトを使う光の形パーツ編です基本の技を覚えていろいろなパーツを作りましょう基本位置は折る方法です三角形の長い辺から折っていきます1回折るごとに裏返します 端まで折ったら真ん中で折ります。三角形の頂点を引き出し、周りの折り目を伸ばします。鳥が羽を広げたような形になります。内側にボンドを少しつけて貼り合わせ、形を整えると、木の葉のような形になります。四角形や丸の形を折っても面白い形になります。 ストローにつける場合は、裏からセロテープで貼りましょう。基本には、切る方法です。半分に折ったら、輪になっている方から細かく切り込みを入れていきます。ハサミを下から指で支えると、ぐらつかず切りやすくなります。 折る方向や切り込みの深さで、違った感じのパーツができます。切ったものを少しずらして貼ると、丸みが出ます。ストローに巻きつけると、花のようになります。 斜めに巻きつけると、とうもろこしのような感じになります。三角形の紙で作ると、切り込みの深さが変わっていき、曲げると動きのある模様ができます。トレーシングペーパー同士を貼るときは、ボンドを使い、 ストローに貼るときはセロテープを使ってください。基本さんは曲げる方法です。 紙を渦巻き模様に切って、巻き腹を作ってみましょう。慣れるまでは、型紙を写して切りましょう。外側から、用枝などに巻きつけていきます。 真ん中まで巻いたらボンドをたっぷりつけて貼り付けます乾くのに時間がかかるので他のパーツにくっつかないように広げて乾かしましょう切り取った周りの部分も適当に切って端をハサミなどでしごくとくるっと曲がって可愛いパーツができますバラの周りに貼るとこんな感じになりますどのパーツを使っても 素敵な光の形ができますいくつか試してみて気に入ったパーツをたくさん作っておきましょう。